だいぶあれですですすかこ、ええ、<笑>これは取引取引外したん、うんこれはあ、こんないけるんですね、うん、すごい この高くなってるやつって値、うん、上がりにけとつしてみたいなのことですかあこれ取りえ、取りどここ。ここに針金を巻いて、はいはい、あの水ごけで押さえてあなるほどご用の場合は34年かかるんですよへえ<笑> 水苔に苔にが生えてきたそうそうそうといたの。あ最近ですね。うん こんんなな大きいのあったれから針金かけてね作っていくんです。 預かりもやってるんですか。特別なし。これからの作業だとどんなのがあるんですか。これからね、葉がりしたでしょ。葉がりしたらこの輪郭を段を整えて、展示会シーズンに葉っぱがなるべく小さい方がいいんで、もう一回やる。えー、もう一回やると今度葉が、ね、このぐらいの葉揃うんえー、このぐらいの葉で。そうすると。 あの見応えする。うんと伸びてるんですよ。はいはい、それを剪定したん、剪定してこういうふうな。うんうんうん、かっこいいこれは口なしの一寸法師。一寸法師っていう品種ですか。そうです。これは今年の挿し木、挿し木したのがこの辺にあったでしょう、はいはい。それを鉢を変えて、あの水に使ってたんです。剪定して、葉をこうやって切ったでしょえっ、ー、とね、葉をこうやって一枚ずつ。 三枚、一箇所からね、三枚出るんですよ。はいはい、それを一枚にして。そうすると、そうそうここから芽が二本出るそうするとかなり枝数も増える。えー、その残したやつも、後々は取るんですか。うん、枚取って取んない。あ、そのまま。そのまま、えー。それでどんどん、こう葉を増やしてです。そうなんですいやー、知らな い, らしい。それだけかあの辺取り、毛がき、取り切りしましたよね。あ、ちっちゃ、あんなちっちゃいのなかった気がするんですけど。うん これは前のやつ。はいはいそうですよね。えー、こういうのを取り消したいです。もう根がこんなに生えてるんだ。えー、わかれ出てますもんね、えー。これはもうだって幹幹ない。うんこれから一<笑>、うん、センチぐらい下に根がありますからね。はいはい、はい、このぐらいになるのかな。ああちょっと上げてやる。うんそうそうそう。今ほら取り消したばっかりだから使うえしてやる。へえー。 ここから粘りを作っていくってことですよね。またあ。いやでもこんなちっちゃいのあんまり見ないですよね。うん、すごこれが金華山ガマズミ。金華山はガマズミ。これが実です。あ、これがガマズミ？はい、ガマズミの実、えー。あれになるんですか？そう、これになるとね ガマズへえおいののののでは仙 台, の仙台の沖合に小さな島がああるうしそう。 子供の頃こ、ね、これ、ね、食べるとと、ね、ちょっと酸っ酸ぱいい、えー、透明かなここれれはエゴも荒川ユミ 前はね、いっぱい作ってたんだけど結構ねこれ根腐れしたりなんかしてね難しいよあーそうなんですかのた、うん、も, もう少しすると葉っぱも紅葉するしこの実ももっと赤くなる。うんうんうん、ですね、はい、ちっちゃいんだよなみんなちりめんかつらみんな値上がりですかこ れ, これね自分で意識的にこうやって値上がりにしてこれもあんま見ないですよね、うん、これからはがりしたりなんかして。う みんなですよみんな根が上がってるああでこ の, この根をこの遊ばせて、はいはいはい、ああいうのを作あれで1年6月の14日に刺し木した刺し木の状態なんですかこれそうです直接ここに刺し木したじゃあもう根上がりの状態で生えてくるとはい、はい、あそれで徐々にビニールを切って さっき心拍の取り木はあったじゃないですか。 あ、でも、審判が早いけど、太いじゃないですか、これ。太、うん、いのも、浅いのも。見えない。こういう小さいところもね、距離でした。れん、れぐらいだよね。うん。もっと普通にありますね、これとか、もうすか、うん。見えない ね, <笑><笑>ね。株立ちみたいな感じで作るんですか、こういうのって。別れのところで、模様着に作れれば模にれ、模様着。はい、うん。株立ちで面白ければ。 へえ1500 円, あ円いいな。 でも、植え替えたら、僕枯らしちゃいそうだな<笑>。う<笑>ご用は、今植え替えちゃっ う, ね, うね。寒さに向かって、危ないから。あ、でも、ご用って、夏植え替えとかするす、ねあんんす。あ、まりやない本当ですか。うん、いつ頃、やっても、夏植え替えやっても、ある程度までだったら大丈夫だけど。やっぱり春。のがいいですか。春やるのが一番いいですね。この、多少のいいご用は、あんま持ってないから、美しいな。太くてね。 あのハガマスなのがいいやつ、いいです。これねいいですよ。ハガマスム で,、えーでうんうん、曲もあるし。でそれ僕買っていいですか。どうぞ。<笑><笑>もう普通に育てればいいんですかね。六、うんうん、月の終わり頃になると思、ね、う。水を必要としなくなるんですよ。もう少ししたらあの乾かし組みに二日に一回とかそのぐらいになっ て, て。 じゃ置き場変えなきゃダメですね。ゴヨは、うん、一緒に水やってるとネグされる。日向でいいですか？日向でいい。ゴヨ置き場変えとこう。ゴ、う、ヨ、ん、はね<笑> 10月入ったら肥料もダメだし、うん、水も2日に1回とか、はいはいうん、鉢底でこうやって見てまだ湿ってんでしょ、はい？これが乾く前あたりに水をやればいい。うん、だから上はね、うん、白くなる。なかなかむずいですね。うん そこがね、みんな間違って根腐れになっちゃうじゃあ鉢ごとに水やりのタイミングが変わるってことですねかね難しい<笑>上のやつもいいですけどねちょっとこの辺は僕は値段聞けないかな<笑>そんなことないです